はいということ で, で今その治療が終わって1日目ダウンタウン1日目なんですけどこんな感じの赤みです多分ねこれは血なんで血なんでこすれば落ちると思うんですけどまあちょっと24時間は触らないようにしておこうと思ってこのままにしておきますやばいねだいぶ赤いねここまで赤くなったのは初めてなんでちょっとさぞ太郎も動揺しておりますはい でもなんかやっぱり今までよりねあの針を1つ深いサイズにしてやってもらったんだけどやっぱりね奥に届いてる感じがすごいしたね肌の奥までだからね前回よりはねそのー肌のへこみだったりとかには効果があるんじゃないかなって思ってちょっとねこのーダウンタイム後がちょっと経過が気になりますね私はまあ、このままちょっとね様子を見ていきたいと思いますはいダーマペンダウンタイム2日目でございます 昨日ね、だいぶ赤かったんですけど1日でまあ、そこそこ引いたっちゃ引いたんですけどまだ赤いかな今なおねお風呂上がりなのでちょっと血流が良くなって赤く、赤みがちょっと増してる感はあるんですけど2日目こんな感じですまあ、光当ててこんな感じなのでもうちょっとね光がないところに行くとまあ、ちょっとなお赤みが見えるかなっていう感じなんですけれどもまあねなんかここからね なお凹凸が綺麗になれば私は嬉しいと思いますはいまた3日目何時間でねダウンタイムが終わるのかなっていうことなのではいもう少し<笑>撮っていきたいと思いますさよならはい3日目ですダウンタイム3日目こんな感じまだねちょっと赤いねうんまだちょっと赤いこんな感じですかねうん でもね、だいぶ1日目と比べたら落ち着いてきた感じはすごいあるのでうんこんなもんって感じですねまあかさぶたみたいな感じになってるのでまああと23日でほぼほぼ綺麗には赤みも取れていい感じにはなるんではないでしょうかっていう感じですねはい3日目でしたはい今日はダウンタイム4日目でございます 今ねちょっとお風呂に上がった後なので少し血流が良くなって赤くはなっているんですけれどもまあこんな感じ初日の赤みよりはだいぶ引いたかなって感じなんですけどかさぶたみたいな剥がれるものが少しずつ出てきましてそれがねちょっとずつ剥がれていってるかなって感じなんですけれどもまあこの辺のねこの辺のかさぶたはま取れませんよって感じでまあ少し今はね血流が良くなってて赤くなってるのであとね多分23日もあれば。 良くななるのではないではいしょうかっていう感じですはいこれがダウンタイム3日目でございます特にね痛みとかヒリヒリはないんですけどすごい乾燥がすごいなって感じでございますということですあと2日くらいかな早く治れそれではまた<咳>はいということでダウンタイム5日目でございます今現在こんな感じですだいぶね肌の赤みも落ち着いてきて まあ今日はお風呂ごとかじゃないんで今寝起きで撮ってるんであれなんですけどまあ赤みもちょっと落ち着いてきたかなって感じですねでもちょっと今光を焚いてるのでちょっと弱めに見えるんですけどよりを消すとこんな感じですはいまだねちょっと赤いかなって感じですねはい、であとねちょっと色々あれをしすぎて顎にニキビがめちゃくちゃできました ピエンダオかンドスコイのスキュプって感じですねはいまあ多分ね明日にはもうきれいになるんじゃないこの赤みあとちょっとな感じするんではいダウンタイムでした以上ですはいということで本日6日目ダウンタイム6日目でございます6日目なんですけどもやっとね赤みとかあのかぶれみたいなあれが消えましたね完璧にほぼほぼほぼほぼなんですよね多分消えました今ちょっとねあの 乾燥自体がすごいのでその保湿のクリームだったりを多めに塗っているのでちょっとテカってはいるんですがまあ赤みとかはほぼほぼ消えたかなって感じですねまあダウンタイム期間はまあ大体5日から6日まず、あ、ジャッと弱1週間くらいでジャッと弱1週間くらいで大体の赤みと か, かぶれは綺麗になりますでやってみてからの変化なんですけれどもやっぱりねその 肌のクレーターみたいなものがまあ多少はね平らになったのかなって思いますこの辺とかねちょっと気になってたんですけどこめかみとかこれ結構その凹凸が見えにくくなったのかなって思いますね鏡越しで見るとですけど自分の見せ方というかお肌が綺麗に見えたりするだけで相手からの救急車うるぞ、まあ、相手からの印象だったりとか ファーストインプレッションだったりとかが変わってでもいいなんかね第一印象って結構大事なのでなんだかんだいい印象になるのかなって思うのではいちょっとね猫肌で悩んでる方とかいたらぜひやってみてはいかがでしょうかという普通に働いてる方とかはなおダウンタイムの期間、まあ、整形もそうなんですけどダウンタイムの期間の過ごし方が結構周りの目を気にして過ごしたりすると思うんですけれども まあやっぱりコロナ禍のおかげでマスクをして隠すことができるので大きめのマスクを買ってねごまかしましょうはいそういうのもできる世の中で今ちょうどよかったですねはいダウンタイムまあ、僕は6日目で大体綺麗になりましたよっていうことでしたはいまた次の動画でお会いしましょう、はい、じゃあ た